おどどど そ, そしたら225分からいっておきましょうかねねね分、分うう片っ端に入られるんです、ね、直径十分に西側だけがセキザロはい、傾こね。<笑>これはね 持持ちち上がるううよよ、りも、か傾いいてんだよこれはなんここななれみかかやっぱり怖いねれ今にも高さが 2m ちょっとしかないかね。お これは怖いわを1枚1枚枚でございますか2枚かれようえー、奥行きが始め m あるかね。 おっ と, おっと、手前はね、1メーター、一番低いときはね、1メーターしかないな、1メーター2三30しかないか。一番低いとこね、そんなんでこれます。ということは、これの反対側はどうなってるのか、反対側にもあんのかね、もう天井木でございます。そういうふうにやからね、どうなんだろう。 こういうことがねえ形分からんなこれや形わかりませんわこの層がねこれはちょっと違うかな天井席ないけどこれが395分ちょっと小ぶりでございますがうん んでないんやねもう崩れてるんだよな手前がこれねこれちょっとちょっとね崩れけてるんですここは395分かこの辺も5分なかったっけこれね。ね これでんか。これが山形三十八五分。もうね。周りの。石ももうないですわ。はい、だめ、ね、ここは五分も書いてないね。なので、これが双方風に。そういうふうにだかな、そういうふう。そういうふうにやったら、どっちが。 見たんやろうなそういうふうここに石があるということはこれに行きこっちにも行きゃったんやろうな。 破壊されてます、こっちがね可能性としては、そういうかわしれないなこれ、向こうとこうだったんだろうな片っこは、もう破壊されましたかまあ、開口がしているというのは、こっち側やからなこっちから、こう開口しちゃったような、こっちにはい、わかりました。 そしたら、山形二号も行ってみましょうか。靴をまず破壊な、ダメだな、これは。石をゴロゴロしてんだけど。東大阪市郷土博物館。常設展示場。 おそらく南2 0 0トルやから5分ぐらい歩かないからね山道はここなんでございますかね資料館がね東大阪市埋蔵文化財収蔵庫でございましたか。 違うやろうなこれ大きえないね。これ